かは2回やるう今日はちょっと長かったな、ちょびっとな。 えー、と何、何かかかないからい静かな、<笑>ならよん不安そうて餌<笑>りさっっー っ, てなくてさっきた、コ<笑>マ ち, <笑>ちゃんですよ。 マシコいいなちょっと見たよし。 それよりもいいです う, ん う, ん う, んうんうん、か<笑> あ、もうもうないです。何が？もう何も止まってるああ。あ、じゃあ持っててって。あ, あここにあって硬そうやったから。ああ、ないよ。電話がかかっていたもん。<笑>そしたら痛い。や柔らかくないかな。<笑>な<笑>今五十五キロぐらいまで<笑>、うん。あれあれこりきって書いてある。え、ね？ 出これは。<笑> じゃあ、だけ見せてもらって帰るわうん、ゃちゃんどうなったゃちゃん見た後にさお扉開けてもかったやんか。ああ なはい、よかったよかった。